ってるはねいじゃんくんぽ、はあえー、んもちゃん。 すごいものもらっちゃったの今報告していいですか本当は自分で自前で買おうと思っていたんですが、えー、届けてくれる人がいたんですねいつもお世話になっております、うん、はいはいポンちゃんはい入りましたこれでそうではなくてこちらでジャン君の 結石を予防するために水を改善するホット浄水器ですね。ワンニャン浄水器。はい。これ、えー、あ今回いただいたのはありがたく使います。そしていずれちゃんといっぱい稼げるようになったら何かお返しをできるようにですね。うん えー、お返ししようね。一番いいのは、えっ、ー、と、あんまりその人ができないような、僕らじゃないとできないようなことをお返ししますよ。ありがとうございます。うますもうすぐ使います。ね、ええー。それでもし石がなくなろうもんなら大万歳でございます。そしてここで喜んでいる人もう一人います。<笑>はいはい。 おおおおんちゃいい、ねはい、いねも一緒におーはさっき入ったのね。ちょっと降り じゃんでは、お水を作らせていただきます、ね、ありがとうございま す, いますこの人のためです、うん、じゃんくんじゃんくん、くほら、ぽんちゃんがめっちゃスリスリしてるけどぽんちゃんのじゃなくてじゃんくんのだよぽん<笑>ちゃんもなむけだねぽんポンちゃんもぽん<笑>ちゃん大喜びですこの角いいわって言ってますすごいねぽんちゃん よかったね、ぼんちゃんじゃんくんと一緒に使わせてもらおうね